君たち、元に戻ります。<笑>今日元に戻ります。お待たせしました。一週間って言ったのにな。長<笑>か<笑><笑>った、ね、<笑>ドリドリら、君たち。ドついてかんでいいよ。 開いていて よ, はい、よいしょ。開いた すかすかハゲハゲもなくなったしよいしょどうですか ちょっ待っててはいよいしょ、置いてるなは い, い、行くよはいはいはいはい、よいしょはい、ここにプチはここにしてくださいはい、こおもちゃじもちゃ置いてよおもちゃもいたおもちゃ ジンヨさんな。もうめっちゃクンクンしてんな。はい。じゃあごゆっくり。エダちゃん、もう今年やりたくないからね。年末までこのようにきれいにしといてくださいよ。分かった。 じゃあじゃん。あじゃんもうやりたくないです。うん、おしまい。もう傷つけないでね。わかったー。まずやると思います。あの人は。テナはまずやると思います。